の結成以来なりたい自分になっていいを合言葉に活動してきた兜がついに本祭デビューします個性豊かなメンバーが持つ好きなこと得意なことを生かし自由な発想を大切に活動していますそれでは踊っていただきましょうよさこい騒乱チーム兜の皆さんですどうぞ 楽器たちの音色が紡ぐ心温まるつながりの物語観客の皆様を絵本の世界にお連れします兜競争協奏曲「心をつなぐ音」 ここにはいつも控えめでおとなしいリコーダーの姿もありました今日も何ンもーレビについていこうとしているリコーダーですがなんだか少し様子がおかしいようです待って置いていかないで演奏がうまくいくつ 頼 イメージするんだ立ち上がる勇気を少しだけもらえた気がするよかるゆっくり落ち着いて私もついていますよ今度はバイオリンがリコーダーに優しく寄り添います 困った太鼓たちでしたが目の前の楽器たちに気づき呼びかけ始めましたさあ君も俺たちと一緒にもっともっとリコーダーをあげましょう 気を付け 别。